こんにちは G です今回は Fedora OS のお話。ラズパイ OS、MX や Ubuntu は Devian 系。マンジャロや Endeavor は Arch 系。そう、今まで RedHat 系がありませんでした。Fedora は RedHat 系であり、RedHat が提供しています。 帽子つながりだしレッドハットというのは企業向け Linux の最大手です IBM の子会社でオープンソースの保守などを提供している会社ですあっレッドハットと言っても赤棒ではありませんのでお間違いなくフェドラーをラズパイに入れたいと思い調べてみました 画面の公式サイトにインストール手順があるんですが p ォ4はサポートしてないと書かれていますでも手順の中にはそんなこと書いてないなんだこりゃと思っていろいろ調べると画面のサイトにヒントがありましたそれで画面の RPM Fusion のサイトに行き当たりました このサイトにはフェドラのいろんなパッケージがあります。ここでラズパイ用のフェドラ36ワークステーションイメージをダウンロードします。ダウンロード手順がちょっと怪しい。早いけど有料、遅いけど無料の選択があります。もちろんフリーダウンロードを選択。 サイズが 1.3GB しかありませんので遅くても大丈夫いつものようにエッチャーで SD に焼きます余計なことですがフェドラは英語圏ではフェドラと発音するそうこっぱずかしいのでフェドラで通しますけど焼き上がった SD なんですが パーティション調整されてないので先に修正します他の OS で Gpartet を使ってパーティション調整します画面ではマンジャロで Gpartet を起動し SD は SD リーダーでラズバイに挿しています有効なパーティション部分を右クリックしてリサイズを選択 最大サイズまでリサイズし適用アイコンをクリックして終わりですさて SD をラズパイに挿して起動します初期設定はスキップしながらユーザー名とパスワードを入力だけで大丈夫です英語版なのでまずは日本語表示から始めます セッティングスを開いて、リージョンランゲージを選択。ランゲージとフォーマットを日本にします。キーボードが英語レイアウト設定なので、日本語にしておきます。セッティングスのキーボードのインプットソースーズがイングリッシュなので、ジャパニーズを追加してイングリッシュを削除します。 一旦ログアウトかリスタートしますログイン画面では画面右下でウェイランド X11 のセッションが選択できますそうなんですフェドラもウェイランドなんですデスクトップが表示される時標準フォルダー名を日本語にするか問われますお好きで構いませんが この動画では表現の都合で日本語化しておきます最新の状態で作業したいのでアップデートから始めます時短のため早いミラーを使うよう設定ターミナルで画面のようにタイプ文末に画面の一行を追記します 続いて画面のようにアップデート終わったら一度リブートしますさて日本語入力の設定ですこれもターミナルでの作業になります画面のようにタイプしてファイ y t e x をインストール終わったら 標準で Ibus が入ってるんで、インプットメソッドを f i t e x 5に変更します。画面のようにタイプ。リスト表示されるので f i t e x 5の番号をタイプ。画面では2とタイプ。次に環境ファイルを作ります。画面のようにタイプして、 格納先のフォルダーを作ります。テキストエディターを起動して画面のように4行タイプします先ほど作ったエンバイロメント D フォルダー内に 00-phytex5.conf の名称で保存します。今度はインプットメソッドをデスクトップに表示させる設定を行います。Firefox を起動。ハンバーガーアイコンからアドオンとテーマを選択。Gnome Shell Integration を検索してインストールします。Gnome Shell Integration を起動し、KIM パネルで検索すると、インプットメソッドパネルが表示されますのでクリック。画面が変わり、右上のスイッチアイコンをオンにしてインストールします。ここで一度リスタートして有効化します。 デスクトップ右上にキーボードアイコンが表示されると思います。右クリックで設定をクリック。ファイテックスセッティングスが表示されます。キーボード英語を右ウィンドウに移動します。キーボード日本語を左ウィンドウに移動。左ウィンドウはキーボード日本語と モズクの2つがあって、キーボード日本語が上になるように設定グローバルオプションを開き入力メソッドの切り替えキーを指定または追加し適用ボタンこれは日本語英語の切り替えキーの割り当てです以上で日本語環境で利用できるようになりました ついでに、ターミナルで必要なアプリをインストールします。画面のようにタイプして、NeoFetch と HTOP をインストール。機能拡張やカスタマイズできるよう、トゥイークツールもインストールしておきます。 利用には一旦リスタートが必要です一応日本語入力のテストをしておきますそれからいつものオーバークロックなんですが今回はパスです何度も試してオーバークロックはできるんですが起動できなくなったり安定しないんです とてもご紹介できる状態ではありませんのでまたの機会にフェドラーを使ってみるとちょっと遅いというかいろんなシーンでワンテンポ遅れる感じですブラウザーを試してみると 720p でもかなり駒落ちが発生します フイヤフォックスがかなり遅い重い感じになりますクロミウムでも同じ傾向ですねどうもネットワークトラフィック絡みの問題があるように思いますなんかフェドラは動画再生が苦手みたいですね 動画再生にはビデオというアプリが標準添付なんですがまともに動きませんソフトウェアで VLC セル ロ, ロイド MPV を検索しても見つからない M プレイヤーで検索して別のビデオというアプリがありましたのでインストールしてみましたレビューは良くなかったんですが使ってみると悪くはない こんな感じただよく落ちるこれじゃあレビュー悪いわなフェドラのアプリも動画には弱いようですそういえばフェドラを落としたサイトに VLC があったのを思い出しました。ターミナルで 画面のようにタイプして、リポジトリを追加します。あとは画面のように普通にインストールできました。これで一安心。 再生してみましょう。ちなみにこの動画、ウクライナの下着メーカーです。がんばれ、ウクライナ。ウクライナ 忘れてましたが時計が狂ってます設定の日付と時刻でタイムゾーンを東京にしましょうフェドラは日常使いにはかなりいいんじゃないでしょうかデスクトップ操作や アプリの利用は快適です。これはこれでありじゃないでしょうかラズパイでもフェドラ最新版が日本語で利用できるのは喜ばしいことですいけてますよちょっと遅いけどフェドラ36は5月リリースの最新版ですちょっと遅いけど しばらくはいろいろと遊んでみようと思います。ご覧いただきありがとうございました。友人が仕事を辞めて故郷北海道で陰遁するとのこと。奥さんは田舎が嫌ということで単身移住だそうです。荷作りを始めてるらしく、 そんなに急ぐのかと聞くと、急がないと雪が降るからね。でもまだ初夏じゃないか。いやー、雪が降ったら雪かきする体力ないからね。それ、陰遁じゃなくて秘書って言うんじゃないではまた次回。